はいみなさんこんにちは、フラワーアーティストシです。今日はこちらのヘルコニアととンガラシを入れたアレンジメントを皆さんに紹介します。えー、こういうね、個性が強いお花はどのようにまとめていくかっていうのが今回のポイントだと思います。えー、それでは早速いってみましょう。どうぞ。はい、では今日はこちらの器にアレンジをしていきます。まず最初にこのヘルコニアを刺します。その時ここにヘルコニアの花の前にこの茎が出てますよね。 こういうものはちょっとカットした花がよく見えるようにしてから刺しましょう今回は短めに刺します、はい、えー、次にこちらの唐辛子を刺していきますけどこの唐辛子のこのグリーンのね小さいやつ身の小さいやつは水が下がりやすいのでこういうのは事前にこうカットしておきましょうね。 このようにしておきますそして短く刺しておく分には大丈夫なので後でね切り取ったものを短く刺したりしてもいいと思いますはい、次でこちらねモンステラを入れていきますモンステラ長い時は このように葉っぱをカットして葉の長さを調整しますはい、グッドですえ次にこちらのピンクッションをね入れていきましょう。 じゃあここで少しこうレザーリーフファンでファンデーションワークをしておきます。はい、次にこちらのエメラルドウェーブをね、さしていきます。エメラルドウェーブもこの下の長さをね、調整してさしていきましょう。 はい次にこのねコニカルグリーンですかねブラックじゃないですよね黒くないんでまだなんか横から見た時のちょっとチラリズムで入れていきますねで最後にこのトルコ気泡を入れましょう 最後と言いましたがこちらのフロリダビューティーをちょっと出しますアレンジで当たったあるんですこういうことは<笑>はいこちらで完成ですでは商品から見てみましょう<笑>はいこちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか こういうね個性的な花がたくさん入るときは割とこう組み合わせが難しいんですけれど も, もうこれはねいろいろとこう試していくしかないと思います、えー、なので自分でこうしっくりくるところでぜひ試してみてくださいで最初ね慣れないうちは僕の作ったものを真似してもいいと思います、えー、ただどんどんねそこからこうカスタマイズしてオリジナルのものを作ってみてください、えー、それでは今日はこちらの個性的な花をたくさん 合わせたアレンジメントでした、えー、また次回素敵なアレンジメントや花束を紹介していきたいと思いますそれではまたお会いしましょう See you next time はい、うん、こういう画材もね本編でも言いましたけど穴をせるのは難しいです、えー、なのでこちらのアレンジメントいいなとか綺麗だなとかと思った方はぜひ高評価を押してください、えー、そしてもちろんチャンネル登録もお願いいたします、えー、タブレットスマートフォンの方は下のリンクからお願いいたします はい。はい